1回目の参加をさせていただいております夢壮乱優しでございます、えー、昨日から、えー、踊りさせていただきまして、えー、本日本祭ということで、えー、また今日も一日一生懸命頑張ってまいりたいというふうに思っておりますどうか温かいご洗脳のよろしくお願いいたします<笑>夢壮乱優し心一つ 海遊波動。 ありがとうございまし た, たーおーどうもありがとうございました。